みこたいらです。みなさんこんにちは。こんにちは。今日 は, はスペチュールゲースト、なっちゃんですおはずアースのたりなっちゃんですおー、もう夢人ですよね、もうユーチューブの世界で。どうですかほんと、ほ<笑>そう。いやいや、そうそうしなくていいけど。<笑><笑> いや、えー、実はなっちゃんとお知り合いのは結構昔からですね、うん、実は3年前だねでなんかお互いフォローしてでなんかこの人面白いなーって思っててやっぱりなっちゃんするともうザリアルな感じするんですよねそうっすか<笑>そうかちょっと待ってネイル見ようネイル見てすごくない<笑>でえー、っと今日は実はねなっちゃんは日本に住むのは今どのぐらいですか もう4年、今アメリカなんだけど今の前は4年ぐらいだったのねで私は今7年前から日本に住んでるなんですけどやっぱり話しするとお互いなんかちょっと辛いこととか、うん、あこれが良かったとこはちょっと似てるねって思って、うん、今回この動画で話したいと思います、えー じゃあまずナンバーワン何がつらかったことが一番ってとかあるんですか一番一番いろいろあるねいろいろやっぱり好きんだけどこれが外国人としてああってな感じしたとか結構あるんじゃないなんかね、ま、つらいっていうか私がちょっと嫌だったのはアメリカ人って明るいじゃんあんほんん明るいかなあか、でも明るいなんか空港に行った時に、うん、あの警察が歌ってた 普通にすごいないう感じまあでも まあ、オープンな感じだからちょっと、うん、あの知らなない人と話しかけるののは普通なの例えばうちあのコンビニ行くとしたら、うんあのまあ、いつもこういうファッションしてるから あ, のある日に店員さんに「うん、えすごい服ねパーティーとか行くの?」っつって「い、う、や、ん、今日は行かない」みたいなそういう話するの。おおおで日本だともうコンビニの人毎日見るとしても「おかる」 全然話をかかけてくれないそうでもなんかきっとどこかで学んだと思ったりとか、うん、いやちょっと話あのかけづらいなって絶った気持ちがあるが理解できるんだけど、うん、たまに「お兄さん今日は元気?」って言いたいよね言いたいよねなんか<笑>そ う, そうなんかね一回コンビニの人にあ「今日も雨ですね」っつって「あはい」っつって。 え、いつもこの時期に雨降りますか?」っつって「あ降りますね」っつって「い終わり」「硬<笑>もうミスったな」って言いますね硬、うん、硬だから硬い、ね、硬いその後はちょっとやってみてないね、うん、無理、うん すごく私はね嬉しいんですよ普通に声をかける時に「うん、あお姉さん今日は綺麗ですね」とか「うん、面白い髪してる」とか嬉、ね「嬉しい」実は嬉し い, 嬉しいもしかして日本人だとあちょっと嫌だになるかもしれないけど、ね、外国人からすると結構喜ぶ喜ぶそうそうそうめっちゃ喜ぶ確かにイタリアもそうかもしれない結構声をかけられるんですよ、うん、日本の辛いことは外国人だから 帰 り, にくい<笑>帰りにくいですね。うん、あとは、まあ、スなんか外国人プラスペクトはで私は結構い、ね、広, なんか広い部屋に住みたい石川多すぎるからなんかもう無理ぐらいのラインが 90% が無理なんですいなーって思う。うん あとは払わななくちゃいけないけねアメリカ も, もう全然違うのもの、うん、そういう借金とか礼金とかもあってあそれもねそれもねうわーあとあ責任者あーそうだ、ね、もう外国人だから責任者を取らないといけな い, いう、うん、そこにもお金出さないといけないっていうそうだねなんかイタリアだと部屋を借りる時にあのー、なんだっけお金、まあ、その 金金とかのもののもがあるんだけどその霊金が後は戻す例えば 70% が戻るはずでも日本は戻らないからほとんど、うん、だから私の金が、ね、消えたみたいなたもう6回ぐらいくらいなら全部全部私の貯金してたのお金が全部引っ越しのためにやってるからちょっと疲れてる疲れてるそれは痛い 私はちょっと個人のことがあるんですけど私はなんか日本人好きだしもう昔は例えば「ナナ」が大好きだから、まあ、こういう日本人の友達が欲しいなってすごく要因やい見てるんですけどなかなか友達がなれないうん何でだろうまあでも言葉の壁もあると思うんだけど、うんまあ、さっき言ったみたいにあんまり知らない人に話しかけないしちょっと日本人の方がプライベートな感じがするあそうだね確かに友達ってさ普通に。うん なんか、セックスまでとか、話すよね、うん、話す、話すよね、あと、昔の辛いこととか。こう、いうことがあったとか、そうそうそう日本人あんまり喋れなさそうあ。あんまり喋らない気がする。確かに、うん、自分の子。なんか、とも、日本の友達っていうと、本当一人か二人しかなくて、うん、でも結構昔から知ってる。想像は。だから、最近知り合ったの方が、なんか、ちょっと そう連絡してもう結構何ヶ月の後の連絡来ないしできたら何が欲しい必ず、うんうん、だからうん寂しいって思っちゃうんですよ ね, <笑>やっぱねでうちがすごい仲がいいと思ってる子たちもなんかまた会ったらそんなに仲 いや、では、なかったね、うん。この間もあったんだけど、なんかね、友達がいて、私、あっ、で、ハグしようとしたら、その人がの。あ、そう、そ, そう、そう、こうなるんだ。ここにあったね。そうだね。だから。めっ、ね、ちゃわかるよ。恥ずかしかったし、あ、こんなに仲が良くなかったんだ。 なんかわかかる、うん、なんかアニメだと「僕が友達が少ない」とか「うえ、ん」って友達作るとかその内容がすっごくすごく大きいから、うんうん、外国人だけじゃなくて結構日本人同じ問題があると思うんですよ、ね、彼氏もそう 私, 私の場合だったら日本の出会いが少ない多分、うん、なっちゃんの生活 と, と違うと思うねこっちは「うん、イエーイグラブイエイエイイエーイイエークだから、うん、ちょっと。 そんなに家にいて引きこもってそんなことないあのちょっとだけね<笑>ちょっとだけ ね, <笑>そんなだけね<笑>ちょっとだけね<笑>ちょっとだけね<笑><笑>そうからちょっと難しいねでアプリとかはやっぱり嫌だらしいもう で, でもねあの日本の出会い系アプリあるじゃんそうそうそうそっちがもうちょっとなんて言うんだろうフォトワーク使っちゃうみたい な, なんかアメリカの出会い系アプリだとなんか友達作るような感じでも あ, るしあ確かにねそうそうそう日本のやつなんかやりたいみたいな あ、でもなんかすっごくなんか「チンチンチ ン, チンだ」とかなんとかを持つと、うん、あなんかそれやりたいみたいうそれがやりたいとかだから私もすごく怖いだからもう使うもう絶対使えない怖いよね怖い あ, あとああれだあれだあれだあれ だ, <笑>あれだ気にすること多すぎる日本は外見外見に対して気にしすぎない すぎる、うんす。すっごくガリガリの女の子「えっ、ー、今日も太ったねどこに太ったの?ここえええええ」とか私もう日本に住んでたからめっちゃあの前の方がやばかった前の方がうさき飲んだりしてたから顔パンパンになったんだけど結構コンプレックスになったの、うん、ここ私はこっちじゃなくて体が大きいからちょっとバキュンボクンポクンチ感じの入してる、えー、あのちょっとポンポンポンっな感じ 羨まし い, い, いや私は羨ましいっこないでこっちはおきいちゃんだからおきくに見えるすっごくいつも太って見えるからやだですあでもでなんか太ってるとかって聞くよねめっちゃ言われるよ多分ねひどいよで そ, それ気に気にしすぎだってさあのまあ外国人日本に来る外国人よく言うんだけどもう私たちの殻ってからだって もう結局違うからねアジアの人ねとかは骨とかだからもう頑張ってもそんな日本人みたいに ガ, ラいガリガリにならないしもううち109で働いた時すっごい痩せたんだけど109で働いてたすご い, 6ヶ月ぐらい、えー、すごいつぶらりえすごいつなぎるじゃんでもさみんなガリガリだったもんねそうだねガガリガリだったしすごいもう もう本当にクスにななるよ本当になんか今まではいろんなことにイタリアに住んでたとこなんか時に気にしないことが多かったんですけど、うん、日本に来てからなんかい い, いい感じでちょっとやっぱり運動した方がいいとか、うん、いろんなことをなんかあの気にしていい感じであの痩せたとかちょっと健康のために。うん あのダイエットとか始まったなんですけど日本人は健康のためじゃなくてほんと遅くに見えたいからとか多いからそうそうそうなんかすっごく自分の体とか顔がすっごく大コンプレックスになって、えー、うんたいないホントに<笑><笑>それが、うん、だから持ってないんじゃん い, いや持っそんなこと<笑>ないから出出なないいい会がだけですもさあのやっぱアメリカもそ う,、まあ、そうアメリカは健康的に まあ痩せたいとかじゃなくて健康になりたいからもうあの食生活変えようとか運動したりしようとかみたいな感じで日本はもうあの痩せるみたいだだってもうあの私基本的にデザート食べないんだけどそれ日本人に言うと「えっなんで痩せてるじゃん」っつって「あれは食べじゃないでしょ」「ヘルシーじゃないからですよ」つって。 で、全然理解してくれないなっていう何でじゃあ、イタリアも結構健康のため に, るにてそう、そうですねお母さん例えばベジタリアなんですけど、うん、なんかそれはまあ気持ちと健康のためにベジタリアなんだけど日本人に言うとえ、なんで太ってるのってうん<笑><笑>そうだね、それがたまにちょっと理解できないな っ, てっちゃうんですね日本人の女性も自分の身体にに対ししてても好きになってほしい、ね、日本人の女の女子すごく大好きで、うん、それで憧れて可愛いなって何回思ってでも本人に聞くと私は可愛くないって言ってる多分今私と一緒なんですけど<笑>でもそれが日本に来てからのうちだからなんか周りはすごく気にしちゃうの子が多いし、うん、自分が認められないの子がすごく 多い気がするからなんか自信自信、ねね、ちょっとアップしたいんですねでう ん, でうーんそうだね男もねもうちょっと優しく女の子に優しくしてほしいんですよ、うん、ね何、うんね、すごく厳しすぎるしルースとか格いいじゃないとか<笑>いやいやメイクを取ったらみんなそんなにねすごく美人に見えてもそうそうそうそうもしかしてメイクだよとか、うん、実はめっちゃすごく性格悪いよもうちょっと見た目よりがなんか中身と か,、うん、か性格と か, とか じゃあそのぐらいかなはいということで「はい、日本が大好き」の外国人なんですけどここは辛いというの動画でした皆さんはどうと思いますかうんなんかなんか違うって思ったら是非コメントしてくださいでっなっちゃんの動画の方にあのちょっと変わってるあの私の私大好きなところに ちょっといろいろ紹介しますので、ちょっと、ね、なんかデートみたいなものをやりたいと思います。うん、ぜひチェックしてください。はい、あと、なっちゃんのカメラも登録してください。お願いします。よろしく。坊ちゃん、またね。ねバイバーイ。